では、う, うを見ましょう8本のサイズは9973。まあ、なるべく1万に近い素数にしたんですけども、素、えー、数にした理由はちょっと後で出てきます。そして、えー、テーブルのエントリーは、テーブルのエントリーはですね、えー、この単連結リストの先頭なので、ポインター テーブルの値そのものはこっちのうんとに入っています。それは、えー、キー、文字列と、V、値と、次のうんとに指す連結人、ポイントですから、ネクスト人。で、テーブルそのものは、このうんとのポイント型が、まず、テーブルと並んだ配置です。で8話、ね、8関数ですね、えー、文字列を渡されたときに、V をとりあえず1として、 で、S がなるもリでない間、uh, V を11倍したものに、uh, S の番号を足す1、文字コードですね。文字コード足す1をかけたもの。文字コードをかけたもので、最後に行ったします。なんで行ったかというとですね、たまたま運が悪く、どっか0が入ってたんですけど、0になっちゃうんだよまあ、必ず0でないように1を足すということをここではしています。 最後にマックステーブルで割った余りを取りますが、これは表の範囲内に収まる余り。これが発揮関数。次はルックアップだよな。l o o k u は何かというと、この単連結リストの中を、えー、ちょうど当てはまるエントリーが3つからまで順番に辿って、前にやりましたけど、それを C 言語で書いたらいいです。ですから、えー ポインターと文字列を、ま、あ鍵ですね、キーを渡されて、P がヌルでない間、次々に先へ行きながら調べる。そこで、P というポインターのエントリーのあるキーと K が等しいならば、この P を返します。最後まで行ってなかったら、ナルを返します。さて、えゲットイっていうのはですね、えの、エントリーと、 キーを用意してで、エントリ ー, キューはルックアップで、ルックアップして、で、なるだったらば、見つけなるのマイナス1。そうじゃなければ当たる。ですから、その今 の, そのルックアップを使って見つけて、その当たるを返すんですが、なければマイナス1を返しますよっていうことね。で、プット1はですね、当たるをプットするので、もう一つ問題です。なぜかというと、 例えば、ここまで来てなかったら、この後ろに行けるために、必ずここをでもポインターで渡してくくんですね。なので、ストラックンと、んと、星々 P と、鍵と登録する部位です。で、えー、ルックアップで星 P に対して検索して、それをまあ星 Q に入れます。で、Q がヌルでなければ、この場所に入れて OK。で、ヌルだった場合はですね、 新しいエントリーを割り当てて、割り当てて失敗したらダメ失敗したければ、今度な長さを持ってきて、文字列の場所を割り当てて、これも割り当てらなければダメ割り当てられたらば、ただコピーして、で、値と、えー、文字列がセットできましたから、えー、の Q の next は P、星 P です。で、星 P は これがだから、リストへの表入になる。で、最後にテで、テーブルゲット、テーブルプットは、ハッシュを使ったエントリーに対してゲットを呼ぶ。あるいは、ハッシュを使ったエントリーの場所を、アドレスを取ってプット1を呼ぶ。ちょっと大きくて大変でしたけども、まあ、こういうふうにして、ハッシュ関数を使った表を作ることができました。 じゃあ GCC テーブル8と。で、えー、全く同じインターフェースなんだけども、実装がリニアーな表じゃなくて8の表。全然スピードは違いますね。しかもこれを場合、えー、にしても、 3番にしても、それほど遅くなりません。それは、やっぱりこの O1 というのが効いてます。では、練習後ですけども、この8表の実装を入力して、計測してみてください。で、非常に多くの値でやると、O1 でなくなりますけども、その理由を検討し、その問題を解消するような変更を行ってみてください。大体いいですね、多く登録しすぎるとそうなるんですけども、なぜそうかというのを考えて、 さて、練習6なんですけども、連結リストを今使ってましたけど、小筒があったときに連結リストにつなげるという方法じゃない方法もあるんです。そのスタンがありますけども、エントリーは値が入ってる入ったが区別できるようにして、8関数を2つ用意します。で 一つ目の発知関数で選んだ位置に同じものに当たったら、まあ先着がいたら、この後少しずらした場所に入れます。そのずらす場所は二つ目の発知関数ででを計算します。そうするとね、キーが違えば、このずらすあたりでとか、D、でダッシュ、でついダッシュが違うので、最初仕事としても次の場所を探していくのは仕事しないというふうにできているんですね。 ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、こういう方法で連結式を使い換わるに、この発信法に全部入れるという方法もあります。まあ、考えてみてください。